ご紹介したいと思います、はい。たくさんありがとうございます。えではニコニコネーム地球さんからいただきました。ありがとうございます。ますえー、っと牧さんゲストのお二方こ ん, こ, んこんにちは。こんにちは。SNS で三人の会話や写真などをよく拝見しとても仲のいい感じがいつも伝わってきます。そこで気になったのが三人、うん、の初対面お互いどのような印象を持たれたでしょうか。おお、うん、初対面あれねブレンド S の 時じゃない、ねうんだようちは馬と馬あれ馬馬最初馬のが後だっけ？馬後。アカリはブレンドースが始めました私。私もそうなのかも。確か二人は始めましてがブレンドースの顔合わせで。うんうん、あ、同じ年なんですね。P.V. だよね。P.V. と。そうそうそうそ う,、うんうん、そうだそうだ。でアンズは私は別の作品のアフレコの時に、うん。 キャストさんはでもその時は知ってたか ら,、うん、からそう降板表見てあ、この人次一緒の人だって思って<笑>私から行ったんだってザンズから来てくれたの隣私もね分かってたんだよ、うんうん、<笑>ブレンドスで今度ご一緒する方だって思ったけど、うんうん、行けなくて、うん、えなんか あ, あのー、あっは あ, あ, あっあっレンドあっ<笑> あ, あ、それ多分長くお世話しそうですよね。はい、よろしくお願いします。ますん<笑>って<笑>本当にこれだったんだよ。うん、の会話なかった長かったかね。<笑>逆に来ます。が<笑><笑>、本当始めまして、うん。それからその PV を三人で撮って、うん、その後。 ご飯会、うん、スタッフさんとも含めてのご飯会があっても、うん、私はそこで本当に打ち解けられた、うんうん、そうだねあのご飯会とか PV とかが結構、うん、そうだねね MV MV 撮影で一番あ一日中一緒だからだずっと一緒にいたね最後変なテンションだったよね、まあ、あれはね<笑>本当朝から夜までだったそそうそ う, そ う, そ う, そ う, そうめちゃめちゃ時間かかったからまたねやりたいねでも、ね、一緒にいて全然疲れなくて<笑>、うん、本当にもう ずっと一緒にいたいなと思える、うん、メンバーだったから。ね、楽しかったで楽しかった。そんな初対面エピソードでした。はい。<笑>はい 2!